10くらいのおいしい 日本一しいや、えー、そのぐらいれぐらいでいい いやいや、まだお腹ペコペコ。まだお腹ペコペコだよ。こんなちっちゃいのケチだね。まだほら、お腹ペコペコでしょう。こお腹ペコペコ。この可愛い、可愛い、思ったのは何をしている。このおじいちゃん。お前立派になったもんだな。この腕、この腹。 このお尻、もう一本道の男だ。惚れ惚れするいい男になったな。いやいやいや、よ、よし。お前はこれで世の中のために働いて、日本の星となるのじゃ。働くんじゃよ。この近くにな、桜というところがあってな。人手が不足してるそうだぞ。桜だどうだ。 いいやいやあそこはね何でも若い職人がちょっとしかいないみんなおばちゃんばっかりだから人使いが荒いって話聞いたよおばちゃんが、うん、じゃあそうだ鬼だ鬼が悪さして大暴れして多くの民が困っているというぞ<笑>鬼退治にお前行ってこい<笑>いやいやいや どうだいやいやいやお前ならできるぞおじいちゃん僕まだ子供よよまだ子供ここちっちゃいから無理無理いやいや無 理, 無理、ね、子供が同行におるお前は神の子不思議な子鬼退治ができるいやいやいや民が泣いて困ってる時に行かないで い, や い, や い, やいつ行くんじゃあとで 今でしょ今行くんだ、えー、何をビクビクしとるお前の心の中に住む弱虫鬼を退治してこい、えー、世の中のために働け輝く日本の星になるんじゃ、えー、いやいや無理無理無理無理無理そんな無理何を言っとるよそんな無理何を言っとるお前ならできるばあさん あの団子を持ってこいあの団子だ<笑>ねえ、いさあの団子だぞ<笑>もう昨日から夜な夜な頑張って作ったよほら、こんなクができたぞちょ<笑>っと寝ないで作ったんじゃからみさんこれを桃太郎に持にって来てくれかっこいいな持とんなお前な<笑><れ><笑><笑><笑><笑>のこの団子<笑> からがみなぎる、百万にの団子だ。うまいぞ。<笑>うまい ぞ, まいぞ。持ってけ。鬼退治 に, たいにいってこい。けっぱれ。いか。わザ、めぐっちゃって。ど う, う, う, う, う, う, う, う, う, うしてやれ、えーおババ。おじいさんは。刀と。日々団子を渡すと、桃太郎を旅に出すことにした。なんか大きな桃太郎になってましたね。びっくりした。<笑> ちょっと食べ過ぎちゃったみたいで急激に大きくなりましたね、おじいさんそんなねあの弱気な桃太郎を心配して鬼ヶ島へ退治に行けって今言ってましたね今一生懸命鬼ヶ島へ行く準備をしていますい<笑>お おあはぁ、はぁ、あ、はぁあ、はああああああるあああああああああああああああああああああなああああああああああああああああああああああああああああああああ おおおさあの、あの、あなたはもしかすると、あのクマを相撲で倒したというかの有名な金太郎さんじゃありませんか なんだあいつ変な猿僕のこと「金太郎金太郎」って言ってる僕は金太郎じゃなくて桃太郎だっちゅうね<笑>変なやつだったねあの猿ねおっさんみたいな顔した猿だったねいやーなんだあいつ変なやつ鬼ヶ島行くのも嫌だけどな してもらうよ<笑>サ金太郎っていうのはなんだいここ「金」っていう字書いてあるよねこれほら見てよく桃。 なんだこれだ金太郎さんじゃないよ桃ってなんだこれ桃太郎桃太郎聞いたことないな桃太郎って何した人なんだろうこれからする<笑>桃太郎だってもうなんで桃太郎っていうの<笑>桃から生まれたの川からね 大きいももどんぶらこどんぶらこって流れておじいちゃんおばあちゃんがパカンって割ったらうん、にゃーって出てきたのだから桃太郎桃から生まれた桃太郎だけあーあーってっさーいやいやいやいやいやいやいや大抵金太郎だってダサいと思うんだけど花だな帰ろう な何なんかちょっとさちょっとこうなんかいい匂いがなおにぎり<笑>シャルくんシャルくんちょっと見てうちのおばあちゃん料理日本一ほらこれうちのおばあちゃん手作りのきび団子<笑>うまそうだなこれ<笑>これさみんなにもあげる みんなにもあげるからさ、僕と一緒に。鬼ヶ島ってとこに行かない。い鬼ヶ島。鬼ヶ島だってよ。おい、ポッチー、これうまそうだけど、なになに。俺は毒婦としか食ったことないから、ちょっと待ってて<笑>、ね。ちょっと食べさせ て, みて。みいい、いい、いい。うまい、うまいわーん。力が湧いてきた。いつの間にか、桃の。 あのそうでしょもうほら仲間、うん、一緒一緒ほら本当だお前ほら一緒ほら一緒。ほらほらも食べちゃらほらほらほらほらまいほらほらほらほらほらほらほさん本当天才だな天才。なんだか力が湧いてきたぞ。よほら 桃太郎さんと一緒に鬼ヶ島に鬼退治に行く ぞ, 行くぞ<笑>さあじゃあ皆さんみんな桃太郎一行に勇気を与えるために歌を歌ってください桃太郎歌いますよさんはい桃太郎さん桃太郎さんお腰につけた君らんのひとつ私にくださいなあ 弱虫な桃太郎にもお供ができた桃太郎一行は意気揚々と鬼ヶ島へ向かって歩き始めた<笑>いやー酒がうまい<笑> さくらというところの丘という職員からもらった<笑>あ埋まった酒だ。<笑> そなないい<笑>ううあ、ハハハハい<笑> でっかい鬼を退治してみると心の中に住んでいた弱虫鬼まで退治されちゃったみたいで桃太郎はますますでっかくなったとさ空は日本晴れでハンズめでたしめでたし<笑>皆さんお気をつけて桃太郎さん桃太郎さ ん, んこれで桃太郎さんも有名人ですね<笑>風った はいありがとうございましたさくらにも平和がやってきましたかどうでしたかすごい面白かったじゃあ女優さんたち呼ぼうかな女優なのかな俳優なのかなわかんないけどじゃあ皆様前へどうぞはい、いらっしゃいませかわいいでしょ 肘大丈夫なんかちょっとマジ<笑>ですけどヨロヨしてるけどこ<笑>れで全員かな<笑>はいでは皆様の画面向かって一番左おじいさんは誰ですかうん、辻野さんですよ全然違うでしょお芝居うまかったね<笑>本当のおじいさんみたいだったね<笑>じゃあ次は おばあさん役は誰でしたかそう、一番若いのにね、おばあさんにさせられちゃってね、かわいそうだったん、ね、で、<笑>そして本日の主役、桃太郎はそうです、でっかくなった桃太郎は吉川さん、そして小さい時の桃太郎は誰かな、そう、ベトナムのサブちゃんですよ。かわいい もう一回こうやってジャンプして。<笑>ーン<笑><笑>はい、そして赤鬼さん。誰かな。ああメディアさんですーーで。強そうだね。相変わらず強そうな鬼なんです。<笑><笑>そして青鬼さんは？うそうニューフェイスですよ。そう平野さんです。平野アスカさんです。<笑>でそして。 やったの大変だった人サル生地犬は犬をいてきた<笑>犬は佐藤ろちゃんですよわかるねだって全然変わんないんだもん<笑>メイクしてもあんまり変わんないんだもんねえそうじゃあ一言ずつ感想をもらいましょうはい人生初めてのおじいさん役今流行りの性転換をやってみました<笑><笑>やってみるとですね ななかなか強い感じが出なくてねでもねすっげえ楽しかった、はいはい、おばあちゃんおばあちゃん役の大山ですで、ねえー、去年はね鶴役のきれいどころの鶴のの、ね、役をやりましたので今年はね何の役かって言ったらおばあちゃんでしたねこんなきれいな私をおばあちゃんに映せると思って。<笑>えー でも一生懸命やりました、はい、ありがとうございました、はい、はい、私主役の桃太郎でございます<笑>はい、はい。こっちのね、<笑>赤ちゃんの時の桃太郎とそっくりに演じてみましたいかがだったでしょうか<笑>ありがとうございま す, います人のごみ、ま、の前で理事がありません<笑>あやったことないもんねうん。緊<笑><笑>張しちゃった<笑> 緊張しちゃった<笑>、はい。何をやってもね、可愛 い, いで、ね、いいですけどね、何やっても憎たらしくてね、あの、汚いのが私の、あのー、もうね、毎回の役なのでね、今回も楽しませてね、やらせていただきました。どう綺麗<笑>すごい怖そうでしょね。はい、要は、あの、怖いなと思っていただければよかったなと思います。はい、ありがとうございます。 なのですえー、ちょっと自分の顔がどんなのかわからないけど、タムちゃんに、夜眠れなくなると言われました<笑>ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、物語に猿が出てくれば、必ず私に笑ってくるっていうね、もう猿、いつも猿役なんですけれども、今回の「桃太郎」は全員で一回も練習してないんですよ。 あの勤務が合わなかったり用事があったりとかで一回も練習しないでこれが今初めて全員で合わせてる<笑>はい。その中でねあのやってるんでま あ, あのところどころねお見苦しい点はあったと思いますが<笑>その点はご了承いただいて、はい、楽しんでいただけたら何よりでございました。 に、えー、一礼いたしましてね今日のね、えー、おたずくお楽しみ会じゃないクリスマス会を終わりにしたいと思いますありがとうございました お, しま お, お,、はい、お会いいたしま す, <笑><笑><笑><笑><笑> ま, す, ま, すまだ立たないでそのまま待ってて後ろの方の方からあの誘導させていただくのですいませんもうちょっとだけね あの座って待っててください立ち上がらないで待っててくださいね今ねあの役者さんたちも誘導に行きますからねちょっと待っててくださいね。あ きじがすごいよくできていた。